演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はしちらこちら業務スーパーのメイトーフルーツミックスベリーとブルーベリーを使って自家製のフレーバーオーターを作ってみました<笑>うわ結構紫色っ統一されてますけど。 というわけでこの中にさっきの2種類の果物がいっぱい入ってるわけでそれではさらにこれで注ぐこれで注ぐの怖いんですえっとブドウジュースみたいな色ですね はい、それでは飲んでみますうまくいくかどうかは不安だったけどしっかり飲めるんだねこういうのにはいです こんな風になってますこちらもしっかり食べないといけませんねそれでは果物もいただきますフルーツの方もしっかり酸味が感じられるあ、ちょっと抜けちゃってるなでもまあそれもまたいいんだけどねやっぱりデリケート果物を使ったので甘酸っぱいですね 飲んだ瞬間に甘酸がっぱさが広がってきましたこれならあっさりと浅いって飲むことができそうですで果物の方は甘酸っぱさが移ったのか自由なのかちょっと普通の味があまりなくてやっぱり飲むものですねメインはただ食べるのも十分美味しくはいたせましたねただ果物の甘酸っぱさを感じたいってう方はそのまま食べた方がいいですね反対に 水飲んでアスすっきりしたいと方にはフレーバーウォーターにすごいなどちらがいいというより用途によって使い分けるのがいいかもしれませんね、えー、というわけで今回フレーバーウォーターに使ったレイトフルーツどちらもこちらのペ数スを出させていただきます初めて作ったと見ましたがうまくいって下回ってな